したがって各自の行動を支配する者は不可犯の法則である。善行は魂の進歩を助け、悪行は魂の発達を阻止する。幸福は常に進歩の中に見出され、進歩につれて神に近づき、完全に近づいていく。魂は決して安逸乱打を願わない。 魂は永遠にに知識の前進に対する欲求を捨てない。人間的欲情人間的願望は肉体とともに失せるが魂には純情と進歩と愛との伴える清き美しき生活が続くそれがまことの天国なのである我らは魂のうちに存在する地獄以外の地獄を知らない この地獄は不潔な烈上の炎によりて養われ、怪と火の煙によりて培われ、過去の悪行に伴える諸々の重荷が満ち満ちている。この地獄から脱出すべき唯一の道は、ただ厳すを返して正道に戻り、正しき神の教に基づきて良き生活を営むことである。 無論死後の世界にも刑罰はある。されど祖は、怒かれる神の振り下ろす、懲戒の仕事ではない。恥を忍び、苦痛を忍びて、自ら積みあぐる善行の徳によりてのみ、償うことのできる自然の制裁である。ご慈悲を願う卑劣な叫びや、おろおろ声を絞り手の偽懺悔などによって償うべくもないのである。 真の幸福をつかもうと思わば、道にかない、我欲から離れたる生活を、ただ一筋に厳守するのみである。幸福は合理的生活の所産であり、これと同様に、不幸は有形無形にわたる、一切の法則の意識的違反から発生する。我らの陶器前途につきては、我らは何事も語るまい。 なんとなれば、我らもまた、それにつきて、何ら知るところがないからである。が、我らの現在につきて言えば、祖は、諸子の送る、地上の生活と同じく、不可犯の法則によりて支配され、幸不幸は、ただ、その法則を遵守するか否かによりて、結成られるのである。我らは今ここで、我らの衝動する教義につきて、 大切はせぬであろう。神に対し同胞に対しまた自己に対して守るべき人間の責務につきては諸子もほぼ心得ているのである他実諸子はこれにつきさらにより多くを知るであろう現在としては既成宗教のドグマと我らの教義との間に 「いかに多大の経験があるかを明らかにしたのをもって満足とするとしよう」「諸子は我らの主張が既成宗教の教情に比してはるかに不定型はるかに不透明であると思うであろう」が「が我らは決して彼らの潜みに倣って実行不能真偽不明の半差極まる法則などは述べようとはせぬ。 我らの帰するところは、より清く高き空気を呼吸し、より清く聖なる宗教を枯水し、より純なる神の観念を伝えることである。要するに我らは、あくまで不価値を不価値とし、仮初めにも憶測をもって知識に変えたり、人間的妄想をもって絶対心を包んだりしないのである。我らの歩まんとする道は、 憶測よりはむしろ実行、信仰よりはむしろ実験である。我らはこれが知恵により、神によりて導かるるところの正しき道であると信ずる。思うに我らの教は、会議者によりて霊視せられ、無知者によりて罵られ、また、顔明者流によりて異端視されるであろう。しかしながら、 真の求道者は我らの教によりて手がかりを得真の信仰者は我らの教によりて幸福と進歩との鍵をつかみそしてたとえ千歳の後に至るともこの教の覆ることは絶対にないと信ずる何となれば我らの教はあくまでも合理的の推理と合法的の試練とに耐えるからである。